今日は12月25日ということで、いわばね、クリスマスレターを東京法務局長に送りました。内容は、交渉人萩原秀樹と交渉人 川村義光に対する懲戒請求です。で、なんでこういうことをしたのかっていうのをね、まあ最初から説明します。え皆さんご存知の通り、私は解放同盟から訴えられてるんですね。で、それが、ブラックの地名が書かれたような本を出そうとしたから、そのね、ブラックの地名を出すっていうことは、そこに本籍地を置いてたり、住所地を置いてる人に対する、そのプライバシー侵害だっていう理屈で訴えられてるんですね。で、そういう理屈で地裁の判決も一度は出てるわけです。しかしか ですね、それはつまりどういうことかっていうとその部落に。 え、住所なり本籍地を置いている人は差別の対象だっていうことなんですね。まあそれはつまり被差別民だっていうことじゃないかっていうことなんだけども、解放同盟側はまさにそういうドンピシャな主張を最初からやってまして、自分たちは被差別部落出身者だって言ってるんですね。で、まあその結果、報道なんかでも、まあ被差別部落出身者が僕を訴えたっていう話になってるんですね。ただ、地裁の判決だと全員が、その、訴えが認められてないわけですね。一部の人は、 訴えが認められなかった。その理由っていうのが、その住所や本籍がブラク内に置かれてないっていうことなわけです。ただ、これはですね、非常に重大なことで、まあ、解放同盟のね、主張とさらにまあ、裁判の結果っていうのを合わせると、その、原告の中で、この人は被差別ブラク民だ、この人は違うっていうような、そういう振り分けがなされたっていうことになるわけです。 で、それでですね、で、この今、控訴審やってるんですけども、なんとですね、さらにね、解放同盟が公正証書を出してきたわけです。いや、実はまあ、地裁の時も公正証書を出してるんですよ。その公正証書っていうのが、その、その原告の誰どれ、誰それの、えー、住所が部落にある。で、本籍地が部落にある。 まあ、さらには親戚の本籍地住所がブロック、ブラックにあるみたいなものが書いてあるんですね。で、それをベースに地裁の判決も出されてるわけです。だから、公正証書で、この人はブラック出身だっていうふうに証明された人が、ええー、まあ、僕からお金を取る権利があるっていう、まあ、そういう理屈になってるわけです。まあ、これ聞いただけでもおかしいとは思うでしょだって、ブラック民というものを事実上裁判所が認定してるんですよ。まあ、ただ裁判所としてはね、えー、まあ、形式的には、その、全国ブラック調査の地名に、 本籍住所があるるからそれによるプライバシー侵害だあくまで住所、えー、本籍を照合しただけなんだっていう話なのかもしれないんだけどもただこの公正証書にはですね原告は被差別部落の出身者でありっていうことがもうがっつり書かれてるんですね。 で、もし単純に住所とかを称号するっていうだけの話だったら、こんなことを公正証書に書く必要ないんです。で、それでさらにね、公正証書を控訴審で出してきた、これどういうことかなって僕は考えたんだけども、ちょっとこれ重大なことだなっていうのは分かって、えー、もしね、これで控訴審で、まあ、判決出て、で、さらに最高裁でも確定したら、 多分ね、この解放同盟の人たち、人たちは、自分たちは被差別部落出身者だというふうに、もう裁判所が認めたっていうふうに言い出すと思います。だから自分たちは何かしらね、えー、例えば誰かを中断したり、まあ税金を減免してもらったり、で、まあ役所に要求を通してもらったりする、まあそういう権利があるんだっていうふうにね、主張し始めると思います。いや、何を、宮部は何、とんでもないことを言ってるんだそんなことする奴がいるかなんてふうに思うかもしれないけども、いや、実際あの人たちそういうことしてきたんですから、どうやっら。 対策事業の時代に自分たちは部落民だから、ね、差別される人間だから過去の先祖の、ね、受けた苦しみに対する保障を受ける権利があるって言って、えーね、もう国からとんでもないお金をもらったりだとかでさらにはもう法律の根拠もないのにあの税金の減免っていうのをしてもらったっていう、まあ、そういう歴史があ る, あるわけ で, で今でもそれをね同じようなことをやってるんですよ事実として。だから僕はは今言っっててることっていうのは これは別に何も突飛なことを言ってるんじゃなくて事実として、え。ー そのあり得るとかあり得ないとかそういう話じゃなくてもう事実としてやってるっていう話なんです。あの人たちは解放同盟の人たちは。で、だから、その公正証書ね、公正証、事実上そのあの人たちは被差別部落出身者だっていうふうに認定するような公正証を裁判所がこれね、証拠として採用するっていうこと、ここ、このことが確定したら絶対にあの人たちは悪用してくる。だから僕はちょっとそのことに気づいてね。だから一審でそういう認められなかった、一部の人が認められなかった 特にまあ委員長ですね、今の西島委員長が認められたら認められなかったっていうことが、実は解放同盟にとっては相当痛い話で、なんとかしてまあ西島委員長、その他を被差別ブラック出身者っていう風に認めさせようっていう、僕、それが目的なんじゃないかなと、裁判のね、勝つ負ける以前の話としてで。でそこでですね えーまあ、当然裁判の中でね、この公正証書の正当性っていうのも争うんだけども、まあ伏せてやっとくべきだと僕は思ったんですね。でね、交渉人法にですね、えー、っと、78条、嘱託人または利害関係人は交渉人の事務取扱いに対し、その所属する法務局または地方法務局の長に 意義を申し出ることを絵とか書いてあるんですね。交渉人法ってすごい、なんかね、あの、漢文書き下し体で書いてあるんですね。もう昔の文章そのままなんですね。あ昔はあの、あの、日本ってね、あの中国の法律なんかを参考にしてたんで、まあその名残としてね、明治時代の法律なんかは漢文書き下し体なんだけども、そのままになってるんですね。ただ、意味としてはですね、えー、まあこれは、あの、食卓に、また、その弁、 えっ、ー、と、交渉人に、えー、仕事を依頼した人、あるいは、その、その仕事に対して利害関係を有する人は、えー、法務局長に、えー、異議を申し出ることができるということですね。まあ、これはね、えー、弁護士の、あの、懲戒請求と似てるところがあるんだけども、まあ、違うところといえば、弁護士の懲戒請求は誰でもできるんだけども、この交渉人の懲戒請求っていうのは、えー、利害関係者か、まあ、嘱託人しかできない。まあ、僕は一応ね、裁判で、この公正証書によって、 で、あの、僕にね、賠償金がかかるかどうかっていうことがもう決まってるので、まあ僕は利害関係人だというふうに僕は解釈してるわけですよ。で、それで、こうやって、あの、まあ、異議の申し出ですね。懲戒請求っていうよりは、異議の申し出をしたんだけども、前例っていうのはあんまりないんですね、この交渉人に対する異議っていうのは。あのウェブでいろいろ調べたんだけども、あんまりその事例っていうのはなくて、で、まあ、判例とかね、ちょっと法律の内容とかずっと、ちょっとね、しばらくここ数日研究してたんだけども、あの、結論から言うと、 はまあ言ってみればあの異議申し立てっていうのは事実上懲戒請求のことです。えー、ほあの法務局長でま更、あ、には法務大臣に対して異議を申し出ることはできるんだけども、法務大臣や、えー、あと、法務局長の権限っていうのは？ 交渉 人, 人をすすることなん で, すで具体的にこの出されたね、公正証書を取り消すとかそういう権限はないんです。その、そういう権限は、あの、裁判所の方にあるんですね。だから必然的に医療申し出るっていうことは、えー、交渉人を懲戒してくださいっていうことになるんで、えー、僕は懲戒請求を出したっていう形になります。えー、本日付で出しました。で、まあ、この後どういう展開が予想されるのかっていうところなんですよ。まあちょっと内容を見てください。これが異議申し出 で、その内容です。まあ、ここに僕のあの言いたいことを全てが。 書いてあります。で、もし法務局長が認めないんだったら、一応法務大臣に対してですね、えー、さらに、あの、申し出ることができるんだけども、でもどうですかね、法務大臣についてはいろいろね、もう民主党政権の頃から言われてるけども、法務大臣ってなんかお飾りみたいになってるんじゃないか、自分でね、何かしら決断するようなことをやってないんじゃないかっていうところがあるんですよね。あの、なんか法務大臣はね、なんか個別のことにはなんか、 のことはあの立ち入らないだとか、まあなんかね、いろいろ問題発言になってたけどあれまあある意味本音だと思うし、まあ実情だと思うんですよ。まあそれをそれをね。 あの、失言だって言って吊るし上げることについては、僕はちょっとね、それは違うかなと思ってるんです。法務大臣っていうのはそういうあり方になってるっていうのは、その、各法務大臣本人だけの責任じゃない部分はあるかなと思うんだけども、まあ今回のね、この件に関しては、もうがっつり法務大臣が活躍する、えー、場面だと思うので、じゃあどう判断するのかなっていうのはちょっと見とこうかと思います。だけど、まあ今までの法務大臣の発言とか見てると、のらりくらりとかはして自分は何もせっ を持たなななないいような形にするんじゃないかなでもまさかねこの事実上この被差別ブラックを認定するようなものを認めるのかっていうことですよね。であはい認めますなんていうことを法務大臣が言ってしまったらじゃああの交渉人とかねあるいは民間の人でもその ね、本人が希望すれば本人この人はあの被差別ブラック出身者だって認定していいんだっていう話になってしまうんで僕はこれはもう完全にその身分解放令に違反してるしやっぱり平等権というもの国民というものはもうみんな法のもとに平等だっていうことをもう完全に壊してしまうことじゃないかとそのたとえ本人がね、えー、その依頼したと言ってもですねこの人は被差別ブラック民だっていうふうに認定してるわけだからそういうことは当然やっちゃう いけないはずなんですよ。で、ましてや、そのことで何かしら法 律, 法律上のね、効果が出るってことはあっちゃいけないんだけども、まあ事実としてそれが起こってるので、まあそれに対して僕は意義を申し立てるっていうことにします。まあこれに、これについて結果はどうなるかわかんないけど、まあとにかく僕はやったっていうことが実績になるんで、まあその結果に対しては、あの、僕はやるだけのことをやったって言えますからね。えー、そのことでまたエセドア行為が頻発したって、それはあの、まあ法務大臣なり裁判所の責任っていうことになるんで、一応僕はやった とということで言ってますだからそれなりに裁判所なりその法務局法務大臣っていうのはその責任を果たしてくださいっていうふうに僕は思います以上です。